今日はありがとう。初めて行く。水族館が君とで良かった。最後にいいかな？これごめん。待ったー。ごめん。髪時間かかっちゃってえ。なんで時間かけたの？待って。誰かさんが髪の綺麗な人が好きだって言ってたから。 なないだっってて私た ち, ちくいでかどう し, てしょおかえな帰いおかえりなさい。<笑>